毎日はピーマンでご覧いただいてな ありがとうございます。旅する君のお出お し, しいです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。現在地は石川県金沢市の金沢駅です。初めてこの駅に降り立ちました。僕には旅行を通して成し遂げたい、長年追い続けている夢があります。47都道府県西波の夢です今回、石川県金沢市を訪れましたので、その夢がまた一歩前進した形になります。で、今回のテーマなんですけれども、金沢市には3つの過ちがあると僕は聞いています。一番にぎわっている 東茶屋町だと聞いていてす今回はあえて西茶屋町を散策して一緒に楽しんでいただけるような内容にしたいと思いますので是非最後までご覧くださいそれでは早速西茶屋町に向かいたいと思います というわけでやってきました。こちら、西茶屋街です。オープニングで間違えて、西茶屋街と言ってしまったんですが、西茶屋街が正しい呼び名なんだそうです。大変失礼しました。というわけで早速、西茶屋街の散策を始めたいと思います。撮影しているのが、2022年11月の中旬、平日の朝になりますので、こんなに観光客の方いらっしゃらないと思います。しかも、朝の早い時間帯ですので、大丈夫だと思います。ご迷惑にならないように気をつけながら、楽しく散策をしたいと思います。 では早速、西茶屋街散策始めたいと思うんですけれども、ここに西茶屋街に関する説明がありまして、西茶屋街の始まりは1820年に正式に加賀藩の許しを得てということなので、江戸後期からこの茶屋街の歴史は始まっているみたいですね。やっぱり栄光さんがいらっしゃる街なので、建物にもそういう雰囲気がそこかしこに感じますね。 早速見つけてしまいました。こちらですね。西茶屋街でも有名なユスラさんというカフェですね。後でこのお店立ち寄りますので、どうぞ楽しみにしていてください。 西茶屋街だいぶ歩いてみたんですけれども戻ったところはそんなに長くなくてこの先はほとんど個人のお宅住宅街のような感じですねもう向こうに茶屋街の終わりが見えちゃってるんですよこのコンパクトな感じはなんとなく愛着が湧きますねなんでかっていうとここで道が終わりなんですあっという間に終わってしまったというわけで一回戻ります 本当、思いつき企画です。今、交渉しているところなんですけれども、甘納豆川村さんで、うまくいけば、店内で甘納豆をいただきたいと思いまーす、はい。撮影 OK がいただきました。商品を写していいということなので、写させていただきます。何らかのお手伝いになればと思っております。 あこちらでもいただくことはできるんですかなるほどそうですかああこれはお庭というふうに言って差し支えないんですかでも素敵なお庭ですね<笑>面白いですね賞味期限6分もなかお値段もお手頃400円台からいまして飲み物もついてきますねほうじ茶からコーヒーからありますありがとうございます 受け取り口がお店の外に出てからということでこちらですねここでモナカの受け渡しをしているみたいです今回頼んだのがマスカルポーネそれからおじ茶です後ほどお見せしたいと思いますちょっと店内から見えたお庭なんですがいやー素晴らしいなんて素晴らしい場所なんだあはい店内で注文したスイーツですねこちらのマスカルポーネチーズのアイスのモナカ 早速いいいたただきたいと思いますほらこんな感じですよアイスと聞いてすぐ溶けてしまうのかなと思ったらそんなことはなくてほんのり柑橘系の味がしますね口の中でふわっと広がってきますこれでいてものすごく軽い食感これは癖になるそうですね 値段が安かったというのも否定はしませんがせっかく和のスイーツをいただくのですからこちらのほうじ茶だきました冷たいほうじ茶ですいただこうと思います あ, あいいですねマスクアルポーネチーズのモナカ食べた後にいただくと非常に後味がすっきりとして美味しいですね<笑>というわけですべて食べ終わりましたそれではごちそうさまでした ぼちぼちと移動します。ちなみにカフェスペースの名前は豆のまのまさんというそうです。間違えてたらごめんなさい。続きましてはこちらのユスラさん行ってみたいと思うんですが、まだオープンまで5分あります。いつもの通りアポなしです。もしかしたら断られるかもしれません。なので交渉して OK であれば美味しいものをいただいて帰ろうと思います。 撮影の許可がおりましたので、ご迷惑にならないように気をつけながら、美味しい軽食をゆすらさんでいただこうと思います。メニューがこうやって外に出してあるんですね。先ほど甘いものをいただきましたから、お腹が満たされるようなものをいただきたいです、ね。失礼します。ごめんくださいませ。本当に金沢の茶屋街というのは素晴らしいですね。お席からこんな素敵なお庭が見れちゃうんですよ。 で、先ほど注文させていただきました、ここのアイスコーヒーと、茶屋の卵サンド、いただこうと思います。注文したお料理が来ましたので、ご紹介しまーす。いただきまー す, す。じゃあ、このコーヒーに、シロップとミルクポーションを入れていきますよ。ミルクポーションも入れて、 美味しいです続きましてこちらの卵サンドいただきまーすうん白身の部分のしっかりした弾力と柔らかな黄身の濃い味がしますね美味しいですこれでもう空 腹, 腹は満たされましたまだ2個あるけど というように完食してしまいましたごちそうさまでしたお腹もいっぱいになりましたし名残惜しいんですけれども次の場所へ向かいたいと思いますごちそうさまでした本当に美味しかったですありがとうございました というわけで、駆け足気味ではありましたが、ゆすらさんで美味しい卵サンドとコーヒーをいただきました。それでぐるっと回りまして、こちらの日射屋資料館さんで、今度は日射屋飼料について勉強したいと思います。日射屋資料館、入館料は無料だということなので、入っていこうと思います。午前9時半から午後5時まで営業しておられます。 短い時間ではあったんですけども、西茶屋街の歴史について、当時のものを復元したものを通して勉強する機会をいただきました。残念ながら何分急すぎたので、動画の撮影をお断りしていますということでお話がありまして、いくつかここに写真をお出ししています。この写真を見ていただきながら、西茶屋街の歴史を感じていただいて、この資料館に足を運ぶ一つのきっかけになればいいなと思っています。 今度はこちらの花ナさんというお蕎麦屋さんで花沢のお蕎麦をいただいてこの日射谷外散策締めたいと思いますそして交渉がうまくいって入らせていただけるでしょうかょ見えづらいですが新村の時期なんですねこういうのに太いのでよくわからないんですけれど早速聞いてみたいと思いますでは花ナさん入らせていただきます失礼いたしますいやお花が綺麗です 良さそうですね、これ。さあ、どこでいただきましょうか。今見ていただいているのが2階の席です。ここなんか良さそうですね。ここでいただきましょうか。 説明が前後しましたが、撮影の許可もおりまして、今メニューを移させていただいております。飲み物の方がこの、いうラインナップになってまして、お料理がこんな感じになっております。気になるのが、とろろ入りおろしそば。これをいただいてみようと思います。で、離れさんで使われているおそばはすべてエチンそばなんだそうです。 このお席を使わせていただいてもよろでしょうかということでお伺いをしましたところすんなりとご快楽をいただきましたのでこちらで美味しいお蕎麦をいただくんですが喉が渇きました冷たいお茶いただこうと思います待ちに待った時間がやってきましたお料理が来ましたのでご紹介をさせていただきたいと思いますそれではいただきます いっと早速実食させていただくんですけども今回は分かりやすさ重視でいこうと思いますこれがさっき見ていただいたおそばですねでここにおつゆがあるんですけれどもおそばの方にこのおつゆをかけていきます本当はこのやり方はダメですからねおつゆが関東では濃い口醤油がベースの濃いめのおつゆですけれどもこっちはそうじゃなくて薄い感じのおつゆなんです見えますか 全部かけてしまいましょうこれが本当に正しいかどうか僕は分かりません何せ今回初めて食べるのでこんなものでしょうかそれではいただいてみようと思いますうまくつかめるかなえ今思ったんですけどお蕎麦の形がまた独特なんですよねちょっと横に平たい似たようなものでいうと秩父のお蕎麦近いかなって気はします 私はそんなに強烈ではないんですけど貝割れの味が加わることでパンチが効いたいい味になりますねなんてコシが強くて噛み応えのあるそばなんだ幸せを感じるそばだなぁでは最後にこのおつゆをグッといただこうと思います<笑> という間に食べ終わりました。本当に美味しいおそばをご商売に預かりまして幸せな気持ちでいっぱいですというわけでごちそうさまでしたありがとうございましたごちそうさまでした というわけで、こちらの花根さんで美味しいお蕎麦をいただくことができました。初めて足を運んだ金沢で、これ以上ないたくさんの思い出を作ることができました。そろそろこの旅行動画を締めたいと思います。 西茶屋街を一通り回ってみました。どうだったでしょうか今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。次回の紅葉満喫編なんですけれども、いよいよ最終回です。最終回にふさわしく、日本三名園の一つ石川県金沢市の蝶がつく有名な兼六園で紅葉を存分に楽しみたいと思います。ぜひ次回の配信もお楽しみに。それでは今回もご視聴ありがとうございました。